毎週木曜23時30分から23時45分頃に出演。メンバー5人の仲良しエピソードを明かした。この日の放送で僕たちグループでロケでアミューズメントパークに行ったんですよ。ロケ終わって楽しかったねなんて言いながら帰りの車に向かってたんですけどと話し始めた流瀬。ロケ終わりにプリントシール機を見つけたそうで懐かしいなぁと思って見てると神宮寺が急に多い。 プリクラあんぞ、5人で撮ろうぜって言って、5人でプリクラ撮りましたと振り返り、見る。持ってるし、めっちゃ目でかいし、みんな、俺、めっちゃギャルみたいになってて、と、その仕上がりに笑っていた。また、撮影の際は、ポーズを指定してくれるから、すごい助かったというが、問題は、最後の落書きコーナーですよね。俺ら、何書けばいいかわからんから、みんな何年か、無理のプリクラやったから、 落書きのクオリティが低くて、トトロ結局、5人全員で落書きに挑戦したといい。万字の下に、最強って書こうぜってなって、紫テルが書いてくれたんですけど、最強の、最派あってるんですけど、今日の漢字がわからんかったみたいで、初めっていう字になっててと、メンバーの平野史洋が、最始めと書いてしまったことを打ち明けた。この他、絆、ずっとも打うちらしか勝てん。 やばいと書き込んだことを明かした流瀬。なんかひどいですね。落書きのクオリティが特徴しつつも、俺と神宮寺とアマは、待ち受けにしてますと告白。流瀬は、ずっと元書かれた写真を待ち受けにしているそうで、メールの通知とか来るたびに、何これって共演者さんに言われました。かわいいっしょ。って言ってみせてと含み笑いしながら、楽しかったですね。久しぶりに、5人でのロケは、乗せれんのかな プリクラって、見せてあげてもいいけどね。まあ、いつか機会があればと話していた。なお同番組は、放送後1週間以内であれば、ラダイコで聴取可能。エリア外の場合は、プレミア会員のみ。初ヒの、ノ、ヒラノ仕様さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。